おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、タイトルとかね、まあサムネイルにもあるように、まあ、視聴者様とかね、あのお店様の方にお伝えしたいなと思って、ちょっとね、動画を撮っております。というのも、1月に入りまして、またね、こう、2度目の緊急事態宣言が発令されまして、僕のね、住んでいる神奈川県の方も対象となっております。 で、前回ね、あの、緊急事態宣言発令された時には、子供が生まれたタイミングっていうのもあったんで、開けてからもしばらくね、あの、外の撮影とかを控えてはいたのですが、今回の緊急事態宣言の間については、今まで通りね、外の、まあ、飲食店での撮影なんかは、えー、続けようと思っております。というのも、やはりこう、前回の緊急事態宣言の際に、僕がね、えー、お世話になっている飲食店さんなんかもかなりダメージを受けていて、中にはね、えー、閉店したお店もありました。 その状況からなんとかね、こう耐えて、今もね、営業を続けてるお店いっぱいあるんですけれども、やっぱりね、さすがにこう、2回目となるとかなりね、厳しいお店も増えております。で、まあ、ちょっとその中でね、えー、僕ができることといえば、 いっぱいね、こう、飲食店さんを紹介して、できる限り、こう、テイクアウトとかでもいいので、お店の方にね、お客さんが行ってもらって、そういった流れの、まあ、手助けというか、お手伝いというか、まあ、あとはこう、皆さんにね、食べたいなと思ってもらえるような動画をね、作っていかないと、もともとね、この動画っていうのは、えー、皆さんにお店を紹介したいと思って始めたことだったので、こういったね、ちょっと辛い時期にしないのは、うーん、なんか、思ってたことというか、 やりたいことに意を反してる気がして、こういう時だからこそ僕にしかできないようなお店のお手伝いができればと思って、えー、今回の期間は外の撮影は続けようと思っております。 ただ、今までの撮影とかもね、まあ営業の時間内であれば、お店の迷惑とかお客さんに迷惑がかかってしまうので、そんなに喋らなかったんですけれども、今後はね、そういった内容のことも、より注意をしなきゃいけないなと思っております。で、まあこの期間中というかね、まあこの以降の撮影に関しては、店内のまあ営業時間中にね、周りのお客さんがいる場合は、もうまず喋らない。 で、基本的に僕、お店までの移動は車なので、まあこのね、移動手段ももちろん車を使って、他の方とのこの接触をね、ぷ力を避けたりとか、感染やクラスターとか、まあ僕自身もね、こう周りに気を使ってしっかりと撮影をしなければいけないなと思っております。 まあこのコロナがね、流行ってから、いろんな飲食店さんに撮影ももちろん行ってるんですけど、やはりね、どの飲食店さんもかなりクラスター対策しっかりされております。まあこのね、仕切りを立てたりとか、テーブルとかカウンターの席とか一つずつ開けて、まあお客様同士がね、こう接触しないように気を使っていたりとか、店舗自身かなり努力をされていて、辛い思いされているので、 今まではねこう壁面に向かって撮影をしたりしたんですけれどもそういった対策も、ね、しっかりと動画に移ればお客様行く際にもねえ事前に安心ができるかと思うので、まあ、ちょっとねその撮影風景なんかも変えながらいろんな情報動画の方に組み込みつつ今後作成していこうと思っております。 で、それに伴ってなんですが、サムネイルの方にある、その店舗様、えー、飲食店様へのお願いということで、この動画を見たね、飲食店さんもぜひね、お声掛けをいただきたいと。ぜひね、あの、うちのお店に来てくれっていう連絡をいただければ、あの、僕の方もね、あの、撮影に伺いたいと思います。ただ、まあ、こういう案件という形ではなくて、まあ、本当にね、僕が、えー、お声掛けをいただいて、食べに伺うだけなので、えー、全く、えー、金銭とかは受け取りません。個人的にね、行く形なので、えー、ご連絡の方は、ちょっとね、僕、 インスタグラムの方がほとんど見てないので、できれば、ね、Twitter の DM の方から、えー、メッセージをいただければ、えー、僕もちょっとわかりやすいので助かります。で、これ伺う際のお願いが一つだけありまして、たまたま知らないお店をお声掛けをもらって知れて食べに行くだけなので、 もちろん食べに行った際は、いただいた分の料理の料金に関しては、通常通りね、お支払いさせてください。紹介したいと思って動画を撮っているので、まあ、食べに来るね、お客様とそういったお金を払うとか、一番大事な部分がね、違っていては、まあ、紹介する人間として意味がなくなってしまうと思っているので、こういった部分に関しては、しっかりとお支払いをさせてください。まあ、あとはね、ちょっとカメラの機材が多かったりするので、撮影の時にね、できればまあお客様が少ない方が、お店、お客様にとって でもこうご迷惑ならないと思うのでその日程のね調整だったりとかその辺りは、えー、後々ねう連絡の方で、えー、決めさせていただければと思うんですけれどもできる限りね、えー、飲食店さんの、えー、スケジュールに合わせて、えー、伺えればと思っておりますので、えー、ぜひぜひね、えー、ツイッターの方から DM をください。 まあちょっとね、遠方すぎるというか、まあ新幹線とか、飛行機を使う距離になってしまうと、さすがにね、ちょっとこの緊急事態宣言中にはえ伺うのが難しいので、そのあたりはえ先延ばしになるかもしれない可能性ご了承ください。 はい。ということで、えー、今回の動画の内容はね、以上になるんですが、ちょっとね、まあ、不要不急のね、外出は控えてくださいっていう、えー、ことなので、えー、こういった内容ね、まあ、賛否あるかと思うんですけれども、できる限りはお店さんとか、えー、視聴者様にも楽しんでいただけるような努力っていうのかな。この期間にね、えー、できればと思っておりますので、暖かい目で見ていただけると幸いです。ということで、えー、以上、ラスカルからでした。じゃあねー。